よーさっちゃんナンバはどうした弟さんに会いに行くってすっ飛んで行ったわよ本当に無事か確認したいってそりゃそうだろうなでもマジでよかったよ正直俺はもうダメかもって思ってたよな、まあたまにはいいニュースもあるもんだねえでもなんちゃんとはここでお別れかな あいもともと弟を探してこの町に来てたんだだからもう俺らとつるむ理由がねえそっかそうだよねとりあえず今はあいつを吐かせることだそんじゃ始めるとするか ほどいてやってくれ大声をあげんなよ変な真似したら容赦なくぶん殴る逃げようとしてもぶん殴る聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る 触あんたは大見連合とどうつながってんだどうして大見の連中を自在に操ることができるんだ答えねえとどうなるかさっき言ったよな殴るなんてそんなことなさらずにはな生ぬるいこと言ってたろこいつら 今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんねですがそれにはまだ時間がかかるでしょうあなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね忘れるなお前らのおかげで我が家は焼け落ちた爪をすべて剥がされても それで終わると思うなよ<笑>分かったがじゃオウミ連合との関係話してもらおうかなんでお前がオウミの手綱を握ってるのかそれからだオウミの手綱を握っているのは私じゃないでしょうねじゃ やっぱり都知事が あ, あ青木亮そうだ知ってるだろ都知事は青木亮って名前を使うようになる前もう一つ別の名前を持ってなかったか 全部お見通しだいやえ荒川雅人 な, なんでその名前を俺は昔あの人を若と呼んでたそして若に俺は一と呼ばれてたまだ登場会だった頃の荒川組でな やっぱり青木亮は荒川雅人だったんだ私があの人に会ったのはもう20年近く前留学先のアメリカだった。 政治と経済を専攻していて頭の切れる学生って印象だった名前はその時から青木亮 あ, あもう一つの名はもっと後でした車椅子は使ってなかったただ前はそうだったと聞いてた昔はそんなに体の具合が悪かったのか 渡米した後治療を受けたんだろうアメリカでなら未認可の手術だろうが金さえあれば何だってできるからななんでそう思うアメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ金持ちってのは一目で分かったまあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ<笑>そして卒業して日本に戻った時 俺は改めて知ったあの人が金持ちだと思ってはいたがそのレベルは想像以上だったということそして金を持ってるだけじゃなく裏社会とも太いパイプを持ってるってことがうなるほど金があり裏の力さえ動かせる羨ましいほどの環境だでもでも 何一つ満たたされちゃいなかったあの人は全く別のものを求めていた全く別のもの表の力だ表の力世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいるその相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた 表の力とはつまり人気だは人気<笑>幼稚な発想だと思ったが何も分かっちゃいないなじゃあ教えてくれよ文字通りの意味さ日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない なるほどね人気は金や裏の力じゃ手に入らないだがそれを手に入れない限り絶対的な権力も手に入らないそしてあの人はあるポジションに狙いを定めたそれが東京都知事そうだ東京都知事こそ この国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だあんなんでだよだったら総理大臣とかの方が偉くねえか総理は民主党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない今で言えば民主党の連中が馴れ合いで決めてるだけだでも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だつまり得票数が そのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かすからバカね。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ、大概な金が使える。これ以上の権力がどこにあるだから青木亮は。 私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。<笑>パートナーねえ。シモの間違いだろ大変じゃねえか若は人使いが荒いからな。 ブリーチジャパンを作ったのは若の考えだ。それともあんたのあの人もだ世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目もああその話を聞いた時は私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思ったへえなのについてったのは何だただあの人は 荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからなそこが他の人間にはない強みだった政治はスローガンじゃない結果が全てだ結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさ<笑>やっぱ若はあんたみてえなのを操んのがめちゃくちゃうまいな頭がよくて 金と力に弱い人間ってのよじゃじゃ入れて悪かったそれからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかったもっぱら活動も腐敗の根絶平等で公平な社会そういうことをひたすらあちこちで叫び続け 金と時間を使っていたそんだけそりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ俺も最初はそう思ったでもあの人にはその先が見えていたよく分かっていたんだ今の時代ってやつをな今の時代ってやつ腐敗を断ち平等な社会の実現 確かに聞こえのいい言葉だでもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしないむしろ世間は褒めてくれる叫ぶ人間が何者であってもだ学もなく努力したことさえもないそんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる叫ぶ本人も 何かを成した気になれるでもそりゃファッションでやってるだけの連中だろそこなんだよ私たちが集めたかったのはそういった輩からだった今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいるそして予感は的中そんな連中が私たちのもとに集い始め組織はどんどん大きくなっていったさらに効率よく集めるため 組織の中に桜の女性も大量に用意したよ彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた<笑>クメなんかもそれで釣られた口だったなその後多少の時間はかかったがブリーチジャパンは全国へ広がっていった すると思わぬボーナスもあったボーナスグレーゾーンってやつを追求すると大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでねそういった政治家や役人は脇が甘い人間が多いそして同時に金と裏社会の権力には滅法弱い腐ってる連中はそういうもんだろうな だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だったでも簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入ったそれがボーナスかそうだその情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる<笑>まどっちもどっちだな 今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの全国の支部を合わせれば常駐する人間が500500 500かただしデモに参加するだけのものなら10万はいる10万そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだはっ<笑>肝に命じとくよ 私からも一つ聞いていいか春日さんあんあんたはここで何をしてるんだ元荒川組なんだろなんなら私から知事に頼んでもいい組に戻りたければそうできるようにしてやる<笑>よく考えてみろ偉人さんの肩を持ってこの先どうなるそんな面倒なこと忘れちまったらどうだ 確かに面倒なことになっちまってるなそうだろうだったら今すぐ私を解放しろそれが最もお互いに良策だ勘違いすんじゃねえ俺は組に戻りたいわけでも偉人さんに味方してるわけでもねえうちの店長を殺したやつを追っかけてただけだそもそもマブチやあんたらの計画なんて 俺は全く知りいしなかったんだ<笑>頭のいいあんたなら分かるよな俺らがここまで動いてきた理由ってのは鼻っから損得感情じゃねえ<笑>しいていや売られた喧嘩を買ったことがきっかけだそして先に喧嘩売ってきたな そっちなんだぜ小笠原<笑>簡単にはいかなかったな次からもっと慎重に言葉選ぶんだな。 続きをやろうか小笠原さんよブリーチジャパンを広げてその後あんたと若は組織の全国展開を見届けるとあの人は次のステップに移ったメディアへの積極的な露出の働きかけだそしてそれも狙いは的中 精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到したテレビコメンテーターにもなり世間の評判は上だった笑顔の時のあの人は爽やかでカメラ映りがとてもいいからな若の笑顔が爽やかってテレビ映りってそんなに大事なもんかね<笑>大事なんてもんじゃない発する言葉も大事だが 誰が言っているのかその顔つきはどうなのかそれが全てと言ってもいいでそれからいよいよああそして2010年参院選で初出馬したその時政治にかける決意を表明しブリーチジャパンを脱退表向きの話ではあるがねだろうなだって今も あんたはあの人の言いなりだもんな<笑>続き話してくれ参院選では民事党の推薦も受けて初当選楽勝だったそして2年前には都知事選へ立候補したその時も楽勝だったんだろう<笑>楽勝か違うのか 知名度好感度共にあの人は飛び抜けていたし資金に困ることもなかったさらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていたどう転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった楽勝どころかパーフェクト完全勝利だった<笑>その勢いのまま知事就任からわずか半年後に 例カムロ町三景作戦で東場界を駆逐し世間はその手腕を絶賛したまあそれも荒川組から知事に東場界の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけどなその時の様子がこれだなああこの極道を一掃した戦火が青木知事の人気を不動のものにしたんだ極道を一掃って 結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ確かに東場界の消えたカムロ町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだそしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろうでもそのことに世間は文句を言わなかった近江は派手な戦争をしてカムロ町に進出したわけじゃない東場界が一掃されて そこからしばらくして穏便にことを進めていたからなでも誰か気づくだろう登場会がいなくなったとしてもチンピラくらいどの町にもいるもんだそれがオウミなのか誰なのか世間は興味なんて持たないよそこも計算づくかまあなそして結果は荒川親子は手を取り合って成り上がった 親父は若頭代行にそして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得たうーんでもよちょっと待てや世間、うん、はどうであれ警察はさすがに気づくだろうその時警視庁は何も言わなかったのか近江連合の東京進出にああ警視庁はそれを黙認せざるを得なかった そういう事情があってね事情登場界が消えてた瞬間からすぐにダイモンを持たないギャングがいくつも現れるようになった彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ秩序も横のつながりもなく警察にしてみれば情報を手に入れづらいカムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた<笑> しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった皮肉なもんだよヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはねなるほどおまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる そうだろう。<笑>つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった町本人が都知事だったわけだろう神室町も警察知事ヤクザががっちり三す組となりゃ偉人さんのことを笑っちゃいらねえな あ, あんたはなんだ何が言いたい警視総監の堀の内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだそんなことまでは知らないとぼるな 登場会が消えた後カムロ町に大見連合が来てそれをよしと警察が認めたってことはそのトップだってそれを認めたってことだただでそれを認めるか堀りのうちはそんな人間じゃねえ絶対にメリットがあったはずだ何を証拠にそんなことだからその証拠を聞いてるんだ何かその証拠はねえのかあるだろう。あないよあったとしても 私が知るわけない私は知事のしもべでしかないんだから。足立ちさん落ち着けよ なんで都知事の若が今偉人町にまで手へ伸ばしてきてんだそれも若の意志なんだああただ狙いは偉人町というより荻窪豊かだ荻窪都知事選で圧勝しメディア活動も高く評価されて以来青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていたしかし民事党の重鎮 幹事長の荻窪豊だけは動じなかったさすがの貫禄だねでも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえのああ普通に考えたら手も足も出ない相手だでも知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね証拠でも 掴んだろいいやでもあの人には確信があったなぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ他に邪魔する者はいないはあでもそう簡単に行くか 知事の行動は十分に賞賛があってのことだからこそわざわざ伊人町に目を向け始めたんだ伊人町にはおぎくと裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよなぜなら同じ穴の無なだからてか品のない言い方だが<笑>そういうことだで その計画の実行のために伊人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれただなそしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだひょっとして自分らにはオウミの後ろ盾があって協力すればオウミでいい肩書きを約束してやるなんてマブチにちらつかせたりしたのかなマブチは 以前から偉人帳を3つに分け合うことに不満を持っていたその上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2不満分子で影響力も大きい人間いい人間に目をつけたもんだねそのマブチにあんたはうちの店長を殺させた自殺に見せかけてあの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になったあれを言い出したのは誰だマブチだよ 肉の壁を熟知してこその案だだがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺されただとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか。そうだろう い, いえ賛成したのはあんたのボス青木亮だろ あ, あ, ある日知事にマブチの計画を報告したリスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいたでも知事の判断はマブチの計画で何も問題ないだった荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしとただしその分リターンは大きいはずだと 人を殺すのに何も問題ないかよ若そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった俺のせいだと気を悪くするなお前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き混乱は起きていたそしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて 結果的には清流会を必ず構想に引き込む気だったそうだそうやって起きた混乱の中に荻窪と裏社会がつながる何かが見つかるはずだったそして偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた予想は的中したんだ予想は的中かっこつけてんじゃねえ 結果的に見つけけただけだろ<笑>そうだなその情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々はつかむことができた今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだったぜひ<笑>お礼が言いたい。 彼は今どこかな調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。<笑>はいはい。ソニー、このあとはどうなる偽殺事業を潰された以上、もはや荻窪豊ボに特別な力はない。その時点で、青木りの目的は達成されたはずだ。今後、い人んがどうなるかは。 の出方次第だ。<笑>コミジュルの女王ともあろうものがのんきなねえこの町もカムロ町と同じ運命さ何だとここもじ期近江連合に牛耳られるもう彼らを止める肉の壁はないんだからなそうだろう<笑> こっちに向かってきてるこっちの場所がバレたのか奴らの数は見かけたら5人くらいだけだよいろいろ連絡取り合ってるようだったぜ応援よってんのかもその情報もう少し早く欲しかったですねあ、あいつ<笑>わしゃどうも 戻れ鼻がきくらしい<ス>尊重<ス>悪いなお前らを隠しきれなくてそのな謝んのはこっちです私はここだ早く助けてくれ 小笠原さんこの手柄沢城の頭に伝えてもらいます分かった分かったから早く沢城の頭よっしゃ張り切っていくで皆殺しにしたれやを叩き加減しねゃぜ 見ろしてやったりだぜいいえあいにくですがしてやられました<笑>どういうこと小笠原を連中に奪われてしまいました<笑>どうやら痛み分けだねいいさ奴に聞きたいことはあらかた聞けたい本当にすんませんでした村長 俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ何されたって文句言えたぎりじゃないでもはい今度人をさらう時は俺の目の届かないとこでやってくれわかりましたえそんなのもう二度としませんよ 星野から電話だ、清流会の会長からこの番号にかけてきたのは初めてだまたトラブルの予感がするな、はあそうかいやコミジルのシステムはほとんど燃やしたんでねああだから私も同じ偉人町で今何が起きているのか知りようがないそういや清流会も下の連中が荒れてたんだったよな そうだ戸塚はそんなふうに言ってた復旧の見込みシステムがどの程度焼け残っているかによる戻ってみなければわからないなでもどの道今すぐには無理だねうん分かった会長何だって清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい若頭の高部が治めたそうかあの頭無事だったんだな、ね 電話ってそれだけだいやハンピン・リューマンで問題が発生してるずっと蝶と連絡がつかないそうだえっと連絡が生きてるか死んでるかもわからないそれでコミジュルの監視システムが使えないかってことだったんだがでも焼けちまって動かせないだろうその通りだ蝶は俺らにコミジュルを手助けしてくれって電話をよこした そん時あいつはハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだそうしたいけどハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でねまぶちのやつが偽達の件で下の連中煽ってやがるんだよかあー悪いもうのんびり話せなくなってきたやるしかねえなだろ孫ヒさんよやるしかって何をだ蝶はよう 自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜその男がピンチなんだあんたら黙ってていいのかよ確かに偉人さんがオウミに乗っ取られたくねえって言うならああいう男は失っちゃいけねえ俺はそう思うぜズがお前 本気でこれから蝶のとこに行くつもりかもちろん本気でしょおいいいかお前らクーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ分かってんのか正気じゃねえかかもな足立さんは反対か<笑>誰が反対なんて言った俺ももうちょいで堀之内を追い込めるとこまで来てんだ そうよ。私たちみんなスタートはどうであれ自分らが求めてた真実にどんどん近づいてるそう だ, だよなでもそれもこれもみんな関わってきてくれた仲間のおかげだ孫子さんよ俺はあんたたちも今は仲間だって思ってるぜ春日でできればさぜひ コミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだがどうかな分かったそうこなくっちゃま助けが欲しいかくらい町に聞きに行ってやろうぜでおせっかいだって言われりゃほっとけやいいいいよ一番もうそんなやつらほっとけよナンバー今弟に会いに行ってたんだソンヒが言ってた通り 生きてたよさっき解放もされたそっかよかった本当によかったじゃねえかああなんだよもっと喜ばねえのかよそれよりお前に言いたいことがあるなんだよ改まって一番偉人長はもうなるようにしかならねえほっとけえい大体偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ 何だってお前がそこまでやんだこんな町早いとこ出りゃいいだろなんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があるんだよ<笑>心配してくれてんのかお前の人よしかけに呆れてんだそんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ利用されるそんな風に思っちゃいねえよお前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろああ そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞあんなひでえ連中とだぞでもそれよでもじゃねえよ<笑>俺の手はすっかり汚れちまったよ手だけじゃねえ身も心も腐っちまった気がするんだそれもこれもクソみたいなこの街のおかげでな俺はもうこんなとこうんざりなんだよナンバば このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなるそんなの嫌だろ、はあ、なあ一番まず自分の人生を先に考えろ18年も無所にいたんだからよこれ以上他人の面倒に巻き込まれることだねえって巻き込まれるのは俺だけじゃねえこの町の連中もだえももととは 青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ俺はその騒動の中の一人でしかねえしかも他人事じゃねえんだよ俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ向こうは認めねえだろうが 俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきただからよあの人がこの騒ぎに関わってると知った以上もう他人事みたいな顔はできねえんだよそうかよ<笑>まさかそこまでとはなお人よしってかお互い様だよだって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ ありがたいと思ってるぜ同じ仲間としてよやめてくれ俺は仲間なんかじゃねえよいや俺は気づいたんだ俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよどこがナンバも俺も足立さんもサッちゃんもみんな本当のことを知りたくてその気持ちに素直に生きてる人間なんだこの嘘だらけの世の中に流されないで 本当のことを知りたいそういう人間の集まりなんだなって思うんだよだろもういいよそういうのはじゃあ俺は行くぜそっかでもさよならは言わねえぜまたどっかで会えるはずだしさそれに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるしせいぜい達者でやってくれ あいつの気持ちもわからんじゃねえ<笑><笑>よしじゃあいっちょ行くか分かってるソンヒお言葉ですができればとどまっていただけないでしょうかどういうことだ今コミジュルでは皆不安にしていますソンヒにはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます<笑>何とぞ ご理解いただきたくなああまあいいってことよ確かに火星を頼んだけどそっちもそっちで大変だもんな気にすんなそうはいかんカセオ我が私はコミジュルを見に戻るだがその代わりに半巡序を残していくいつでもお前たちと連絡がつくようにマジでそりゃ あ, ありがてえ何<笑> な, なりと お申し付けくださいませ蝶が春日たちをよこしてくれたおかげで我々はおぎくぼに義理を果たせた我々もお前たちにできる限りのことをする役に立つ男だぞ半純義はな知ってるよ そうか。 ああ。 でも。 分かった。 どのお料理も最高に美味しそう確かにうまそうだななあ食っても罰は当たらねえよな<笑>おいおい急ぐんじゃなかったのかよ 食べながらトラを鑑賞って意外といいものなのかもしれないぜ。そうね、ご立派な人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。あ, あとにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう気を引き締めていこうぜ 了解ね、この奥にクニマブチたちがいるのかしらおそらくな、何をしてくるかわからん。あえお、マブチ。待ちかねたぜカスが、お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。 その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ部下に丸投げしてたんじゃねえのうん蝶はどこだこの建物にいる今んとこはなあ？今んとこもうあの世に生きかけてる何だとようわしらも低下そかまぶちゃん い, いえ結構です石尾田さん我々も安く見られるわけにはねえあなた方とはあくまで五分で杯交わさしてもらいたいと思ってますんでラオマーの周りにいるのは手だれですナウテの殺し屋たちでハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょうへえさらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです ととなるとですねかかったわかったたいいよもう半端ない状況ってことだろでも何聞かされたって関係ねえ俺らが逃げれば蝶は死ぬそれだけ分かってりゃ十分だい<笑>そう邪険にしないでください春日一番やな踊れが初対面でなれなれしいなあんたは 荒川カワ・マスミ・チュー・に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや何？にお天道な見た顔やるあのもじゃ頭大公がちゃかぶっぱなした男やそれが今じゃピンピンしとるはあわしら大公の隠し事を見てもうたんかもしれんのカスカ やつが天道だ頭補佐の最後の一人元ボクサーってやつか確かにいいがいしてねお二方はそちらでくつろいでてくださいこれから一つ余興を楽しんでいただきます何か訳ありみたいだな口が聞ける程度には生かしとく あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな<笑>最後にお前らが言うセリフは何になると思うずいぶん気持たせるんだな早く殺してくださいだ 刻んでやるよきょ う, れめる う, あらう<笑>は終わりだ。ふ<笑>ん<笑><笑> プらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいなオウミの治れになる<笑>おもろいのが出てきよった。<笑> わしら、喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいのう。<笑><笑>俺らを見逃したこと、後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天童は、飯食うとき。 一番うまいもんを最後まで取っとくタイプやアホやであいつはそないな真似したら他のもんに食われるがな肩ならしはもういいよなみんなバカ野郎喋らせんな余計な体力使っちまうじゃねえかコミジュルの人 奥の手とかあるなら今出してお使える男頼むよ<笑>私に頼らずともあなた方はまだ切り札をお持ちのようですよえ 無茶しすぎなんだよお前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれんのはごめんだと思ったけどよすっきりするどころかどうにも気になっちまってよなナンバーだからその手伝わせてくれよナンバーナンバー 何<笑>ちゃんくさ全然かっこよくねえぞこの野郎どこ行ってたんだよちきしょう<笑>なんやおったんかわれまた裏切りのかさすが嫌なとこズバッとついてくるぜ本職のヤクザはでもこれは裏切りなんかじゃねえ俺はもう 迷わねえ、はあ、悪いな、みんな今日は俺の日だったく、まとめてやってるわで、なんだよ俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな 成長こういうふうに合流するときゃだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろなんだよそのお約束ってまあ俺も手ぶらじゃかっこつかねえし新しい技くらいは考えてきたぜうんマジか お前のおかげで命拾いしたな何回目だっけ数えちゃいねえよなああナンバーあんたこの後予定はえついでと言っちゃなんだけどよもうちょい手伝っちゃもらえねえかできれば助けてくれよ俺にはあんたの 仲間の助けがいるんだ。 中だよ相変わらず素直じゃねえなうるせえよ<笑>確かにしょうがねえ連中だけどお前の仲間だぜ ゃ Hmm. <coughs> くんこっち誰だよ俺に会わせたいってお前の昔の知り合いだってさただ春日ん以外の人にはまだ顔見られたくないらしいそいつがあんたを助けてくれたってことかまあねと言いつつその人も近江連合なんだけど名前は聞いてない教えてくれなかったあっ てみりゃ全部わかるか。そういうことあっお久しぶりです、兄貴みつてめみつ。 おい無事だったのかお前無事と言っていいもんか分かりませんが<笑>兄貴に比べりゃマシだと思いますよどうしてたんだ俺は無所出てから分からねえことだらけだお前最近おやすさんとはめったには会えません雲の上の人ですから今のおやすさんはそうらしいなそれでも俺は今も荒川組の組員です 近江連合にはなっちまいましたがお前も大見なのか長さんを助けたのは俺の独断ですバレリア始末されますじゃあ俺とこうしてるのはやべえってことかええ、ここで話せることは多くありませんただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことがえ荒川のおやつさんはそう遠くないうちにある爆地を撃ちます その時には一人でも多くの味方が必要になります一人でも多くの味方ってこれ以上はまだ話せませんすいません密また連絡させてもらいます ンンピンリューマンはこれからどうなるんだ春日君も結構酷なこと聞くねマブチのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ肉の壁はすっかり穴だらけオウミがその気で来たらもう持たないねそんなにひどいのかああすぐに立て直さなきゃマジで終わりところがボスがこんななりじゃねえ見てるだけで痛そうだよ だから俺は創世の座を降りようと思ってさえハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってことわかるでしょああハンピン・リューマンができた時の話は聞いたいでも 今の俺にはそれを用意できるだけの力がないもともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど俺親父が先代だったからさちょっと待てってじゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか一人タフで図太とそうなのがいる春日君も知ってるよは誰だよ<笑>ソンヒさん 損しってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジュルは水と油だったけどその壁が崩れそうな今お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れないああそれが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね仮にそうなったとしても 偉人さんは大きく体制を見直すときだよなるほどちょっと見えてきたぜお何がソンヒがハンピン・リューマンを束ねるやアジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれるあんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ春日君ってさやぼなことまで全部口にしちゃうのね あんた、いいやつだよ器もでけ<笑>俺が見込んだとおりだからやめろってでもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ清流会も感謝してると思うね<笑>清流会かならあの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかなああ貸を取り立てるって だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがあるあの人には聞きてえことがある今の俺らになら話してもらえそうな気がすんだけどあんたどう思うよ行いけると思うね<笑>案外抜け目ないじゃん春日くん<笑> じゃ、くれぐれも星野会長によろしく入ってくれ高部の頭から会長と差しで話してもいいと 許ししをもらいましたああ聞いてるよ今日お前らが何をしてきたのかも全部なよくやってくれた今俺がこうしてやられんのもお前らのおかげで清流会は無事だったんで無事とは言わん組の23割の人間がうちを出て近江の側に着いた 残ったもんにもわだかまりが残ってる偉人帳の三すくみがまがいもんだったと聞かされちゃうなハンピン・リューマンの長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってましたそれも聞いてる<笑>何でもお見通しですかそう遠くない未来を見ることもできるいずれ清流会は 近江ミ連合の傘下に入ることになんだろうえこの町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だだが肉の壁が崩れかけている今彼らには死活問題が訪れる荻窪豊かが神通力を失ったとそういった噂が正解に流れ出した 都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若か長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。<笑>そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事は、この件で口を紡ぐ代わりに、荻窪の後釜に収まることができる。 あの若さで幹事長とはな。よくわかんねんですが、幹事長ってそんなに偉いんですか幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木寮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を 好きなようにだからやつの次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ<笑>解散総選挙バカなこのタイミングで総理 小木久保先生に頼れなくなった今さぞ不安をお感じでしょうですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ何か具体的な策があるのかね民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おう総理は今、ご自身に党内の求心力があるとお思いですか荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は。 議場でだけにしてほしいね私を幹事長にした上で解散総選挙それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょういやしかし都知事が幹事長を兼任した前例など何より年齢が若すぎる。 なら私を止められる年寄りを連れてくればいい<笑>もちろんそういう人がいればの話ですがどこかにいらっしゃいますかね<笑>肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。 大見連合を動かしまぶちを操ったそれをやれるのが今の青木亮の力だいや荒川正人だったな。 さすが、今お前がことの渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はいそうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え どういう意味でいつかの偽札今あるか会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよねああその偽札を持っていることができた人間は この世にただ一人誰なんですそれは荒川真澄だおやっさんいやでも俺はそのおやさんに撃たれてああお前は荒川に撃たれただが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたらえ その偽札はこの俺への紹介状だもしもお前が俺の元にたどり着いた時春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな紹介状ってなんでそんなやり方を俺の見立てじゃ青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある 別の動きそれは一体そこまではわからんだがそれを紹介状として使ったのならよほどの事態だと察するがな会長あなたと大家さんとはどういうハ<笑>そいつは長い昔話になる。 だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ平安牢だ平安牢俺と荒川との因縁は全部あそこから始まったあ<笑>北京ダッグが好物らしいなあいつはええ明日のランチでお前にも食わせてやる席を予約しておこう あ、nah.。 村長んうちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました俺がここに運び込まれた時の話ですあの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由そして病院に運ぶでもなかった理由もしよかったら話しちゃもらえませんか してもいいどうせもう潮時だろうからな潮時ああこのホームレス街には昔っから秘密の取り決めがあるここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟きだ掟きそりゃどういう不定期に運び込まれてくる。 の処理だよえ死体のそれを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう荒川組ってマジっすかでも昔からってことは登場会の時の詳しくは知らんただそういう仕組みができてた俺がここに住み着く っと前からな<笑>処理する死体はいろいろだ撃たれたのやら刺されたの殴られたのどんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう何体埋まってるかは知らんバブルの頃は月に一度はあったらしい俺が村長になった後も三人運び込まれてきた殺しの 枠組かただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがあるいや今までの話も十分裏でしょう運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がすえなんでそんなこと自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ 借金で夜逃げしたいやつ組織に狙われて逃げているやつそういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやるもちろん代わりに金は取るんだろうがなとはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だだからめったにないケースなんだがなじゃあ俺の場合にその取り決めがあったから あんたは俺を助けてくれたそういうことだ俺を運び込んできたのはどんな奴でした荒川組のもんだろうが俺もそんなのまで確かみやしないそいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろしてそして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった最後まで一言も口をきかずにな 止まねえなぁ一死んでくれ頼んだぞ一えっ何だ今のうんおやさん俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ多分頼んだぞ一って なんだそれいや確かに言ってたんだ夢じゃねえと思うんだがよよう一番希望を持つなとは言わねえだがなお前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ。俺にはちょっとそれでも親さんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。んいや何でもねえ。 連れてくれ先にやらせてもらってるよ。いいんですかごちそうになっちゃって。<笑>お前が奢ってくれんのかそうしたいですけど。<笑> 支払いはこれじゃあまずいですもんねどうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないかうまい北京ダック俺にも気持ちよく食えるようにしてくださいあなたとおやさんがそういう関係なのか 俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人町の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代のセリューとハンピンーマーその一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋 そのうちの一人がカビ周りの役者だった男荒川敏夫だそいつは荒川真澄の父親だえある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた ススはどんな理由だろうが許されることじゃない清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった<笑>だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだけじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかっただから先代はいずれ組の後目になる俺にその役を命じた ってことはまさか会長そうだつまり俺は荒川敏夫を荒川真澄の父親を殺した人間で荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかったそれがまだ14の息子だと分かった時にはもう 引き返すことはできなかった殺された親を最初に発見するのがその子になるそう分かっててもなおだ後で知ったことだが偽札が紛失したのは荒川と夫の妻とその愛人が盗んだからだった2人は海に沈んで消えた 死体も上がっちゃいないがなじゃあ親ん様両親も一度にああそして座長を失った一座もその後解散荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった何者も頼らない彼らが生きるには 極道にでもなるしかなかったんだろう東京の鎌室町でな<音楽>荒川が入ったのは東上会の枝で氷川興さんって組だ ずいぶんきついとこだったらしい殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからなだから氷川幸さんはしょっちゅう死体の処理に追われていたマジですか荒川雅美も当然それを手伝わされたわけだがただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった ね、え東京の組なのにどうして少しでも横浜に来る機会を増やすためだそうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからなそうかその時からおやさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。 荒川は偉人町に通っては必要に前科者や極道の顔を探し続けたたった一つの手がかりを頼りになあの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔それだけをひたすら追い続けた。 そして事件から7年が経っていたある日俺のもとにこの平安牢への招待状が届いた差出人は荒川雅美素性を隠す気もないその手紙に俺は逃げられるもんじゃないと悟っただからボディーガードも誰もつけず俺はたった一人で 荒川からの正体に応じたんだ一人ででもそれは危ねえだろうなきっと殺されるだろうと思ったさじゃあどうしてどの道ちろくな死に方はできんかんようだあの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな 俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった今お前の座ってる席に荒川も座ったよここにああまだ二十歳を過ぎたかどうかってその目は もう何人も殺めてすさみきっていたそして俺はなぜ荒川と塩をやらなきゃならなかったのかその理由をありのままに伝えたどうせ殺される身だ人調の秘密だった偽札のことも全て話したその間銃を手にしていた荒川は いつでも好きな時に俺を殺せたはずだっただが俺の話に全く口を挟まず全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立ったそのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた復讐しに来たんじゃねえのかってなで親父さんは あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのになそう言って出てったよおやさん1984年に日本の満雪は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。 その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした贈り物ああ福沢幸が書かれている新しい偽札を送ったんだそれもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな ましいっ、まあ、て言えば恩義とけじめの気持ちだ恩義とけじめああ俺は荒川の正体を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだだが彼は俺の命を取らず胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた それだけじゃねえ偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだすげえ荒川には途方もない恩を受けただがきじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきたその気持ちの印がそのがその エラーの偽札だ偽札の秘密は俺や偉人長の急所だだがその秘密が保たれずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちとそしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば いつでもそいつを使って俺を好きにすればいいその二つの気持ちがそれなんだよそのつもりで実は裏書きに一筆入れたな恩意並行を忘れず。 賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだがさすがにほとんど消えちまったようだな<笑>そういうことだったのかしかし 今その偽札を持った男が俺の前に現れたそれは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならないお前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ親父さんが俺を大切な身内だと 荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだだがなそれを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか<笑>だとすればカ室ロ町でお前を討ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。 撃ったのは殺すために撃ったんじゃなくお前を生かして俺のもとへたどり着かせるために撃った違うか<笑>今俺に分かるのはせいぜいここまでだが い, いえありがとうございます会長そっか やっぱそうか、うん、でも判断すんのはお前さんで、うん、俺は知ってることを話してねえいいんです十分です信じます、うん、そうかいええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです俺にとっちゃその仲間も もちろん会長も信頼できる人ですだから信じれるんですそして俺自身も親さんを信じなきゃいけねって改めて思いました春日はいお前荒川とは血縁か<笑>まさか そんなんじゃありませんよそうか<笑>あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな親としてさぞかし花が高いだろう